い い, い, いそうですよ<笑>大丈夫分からなかったらナウンさんが踊るから<笑>もういいもうなんか入りが悪いんでもう適当に入っちゃってくださいあ<笑>いいよもう途中からでもいいそうですよ。もうどこどこ い, いどこいないどこいないいた森一番前センター 森でで早くじゃあ行きますよ。ー い, 皆さん い, いすか よかった。<音楽><音楽><音楽> ありがとうございます。では今その真ん中の辺で踊ってる人で携帯落とした人いないですか。<笑>であと、えー、勝手に踊りだの木間さんから、えー、と, とりあえず、えー、小学校低学年のお子さんいますか。いましたら。 えー、ちょっとそこのおばさんと思っててええ校長すいちのステージの前来てくれますお菓子のプレゼントもあるそうですあいそこで待っててこっちまで来ないでそこで待っててね小学校低学年のお子さんいいよ行ってきてどんどん